今日ここの2度目のお披露となりました、ぜひ皆さん、目拍手スタまでどうぞよろしくお願いします。 えーと声は出出せないのでね、ぜひ真似をしながら楽しんでください。それでは2022踊る。 あれ you、oh. ありがとうございましたあ